そうういいことねですねうわでも騙し打ち、騙し打ちで す, ちすね。 うわ。びっくりした。<笑>びっくりした。<笑>やって良かったですね。<笑><笑>一番だったな。<笑><笑>いや、もう、その負けられるかな。<笑>大丈夫、<笑>めっちゃなったわ。で、さっきよりちょっと強めにしたんです。あ、そうですね、えー。びっくりした。びっくりするやろ。なんか、ね、<笑>えってのは、まあ、まあ、大事なのは別に痛くな い, い。<笑>はい、全く。 そんんなぐらいでしかやりませんすごい てる <laughs> <laughs>